はい、こんにちは、ーーです。今日はですね、この湯布院駅を出てそれから湯布院を観光するというミッションがありますのでそちらをやりながら、えー、別府の温泉を観光したいと思います。よろししくお願いします。 はい、それではミッションの方、えー、6つですね。あの、サクッと終わりました。湯布院の街中を通って、で、それから観光スポットを通って、また駅に戻ってくるという、まあ、お手軽なミッションですね。本当に観光に来た時に観光しながらサクッとできるミッションだと思います。まあ、よかったらですね、あの、別府に来た際、ちょっとお日にち余ってるようだったら、この湯布院の方も訪ねてみるとはいいと思います。